はい皆さんこんにちは新企画「いびラジ」今日から始まりますイェーイーもっと元気出していこうぜ<笑>初だよ初初だねいびラジオですよできちゃったねーあっという間だったな、ね、これを企画してからねなんだかんだすげえ早かったわね できたいろいろ設定とかをねめっちゃ試行錯誤しながらね<笑>やべんだけどって言ってあらあら<笑><笑>えっとですねまず、はいえー、番組名イビラジで、えー、イービルスピナラジオを訳してイビラジとしています、はいえー、このラジオの、えー、感想とか告知とかでは、えー「ハッシュタグね、イビラジを使うので、えー、と今。 あげたやつをつけてえ感想とかを言ってくれると非常に嬉しいです。みんな読んでくれると思うからね。お 願, お願いします。みんなお願いします。このタクイピラジイビラジ使ってイビラジイビだけひらがなラジカタカナ<笑>カタカナカタガ ナ, カタカ ナ, <笑>カタカナよろしくによろしく。 えー、ラジオ風配信ということで早速コーナーの方へ移りたいと思いますおっ、えー、まずこのコーナーっていうのは、えー、話す内容を、えー、決めていろいろとメンバーとか、えー、リスナーさんのお便りとかを募集して話すコーナーになります、はいえー、今回は、えー、募集をしてないのですが、えー、次回から募集が始まります のでぜひ皆さん、えー、こちらの方に送ってくれると嬉しいですお願いしまーす了解、はい、ですで、えー、今日はですねイ、えーエビルスピナメンバーの、えー、失敗談についてお話をしていきたいと思います、はい、失敗談いっいやっぱねっぱみんな生きてる中で、ね、失敗することは、ね、たくさんあると思うんですけどその中でねちょっと恥ずかしかったなとかねこれショックだったなみたいな 失敗談の方をちょっと聞いていこうかなと思います。なるほどね。はい。なるほどね。ではまあ一番最初にね、えー、一番失敗多そうなアイリスっていう人が聞いていこうかな。失敗多そうだからね。俺から。いい<咳>失敗か。どんな失敗したことないのか。失敗っていうか、なんだろうな。 なんか う, うまく切り抜けたけどよくない話っていうのがあってうんほうほうなんか俺ってもともとめちゃめちゃ変色なのあまあそうだねう食えないもの多いよな<笑>なんか野菜とかほとんど食えないし、うんうんうん、魚も俺生魚しか食えない逆なんだけど普通は生魚しか食えないよ、ね、なそう焼き魚があんまり好きじゃない煮魚とかへえー、珍しいね で、まあ、そんな感じなんだけど、うん、幼稚園の時まあ給食出るじゃんうん私それ仕方ないよそうない食べれないのとかあるじゃん、うん、あるあるあるでさいっつもさ野菜が食えないのでさ居残りさせられんのいや先生は怒んないけど食べるまでいなさいって言われんのうそでしょ<笑>でいつもいつもね 先生の目を盗んでその野菜を捨ててたってや、うんか捨<笑><笑>てるな、野菜。捨てないわ、それ。いや、でもめちゃくちゃ分かるわ、その気持ち。何それ、友達にあげるとかなかったのいや、ないね。幼稚園とかは、ね、やっぱりそういう考えとかもないしない、ね、なんか自分で食べなきゃって思ってたのかもね。世界中の 90% の食べ物に嫌われたばけかりだからな。そうなんだよ、ね。<笑>キャットフードしか食えない。キャットフドチューブ。 みんなあのアイリスにチュールを買ってあげてくださいね。エズケでエズケ。チャオチュール大好きだなんで。失敗談ではないか、でも。まあ、ただ、まあ、そういう、なんだろうな、まあ、よくないことをしてたよっていう。なるほどね。話です。今となっては、まあほんと、ほんまにクズです。<笑><笑>ちなみに、その野菜ってどこに捨てたのえっとね、ティッシュにくるんでゴミ箱にティッシュガチでそう。 ほんまにそう<笑>ん野菜を手伝ってくれてご箱にでもさどうしても食えない食べ物ってあるのあるねわ、まあまあね、かるわかる俺だったらなんかトマトとか、うん、あとどうしても食べれない食べ物なんかナスとか、うん、なんかどうしても食べれない食べ物とかをなんか来るんですって言ってた、ね、なんかあとは頑張ってたけど ちなみに多分バレてたかもしれないけど一回も怒られたことはない<笑>いやまあバレてても怒らなければその先生はまあ見逃してくれたっていうことまあまあまあ<笑><う>ね<笑>やばいなっていうエピソードがあるちなみになるほどな今るで話してこなかったけ ど, ど、ね、<笑>エッグイなだいぶ<笑>ゴミ箱に捨てたってそれゴミ箱を処理する人はかわいそうだね ん<笑>そりゃそうなんか臭くなってそうだもん確かにうべ。うん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん野菜数んうんうんうんだ罪人だ失敗なんでしたうんそうなんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん <笑>うん、<笑>ティッシュで野菜くるんで捨てるとかなかなかしないぞ確かにいやでもするだろうやい や, いや本当に。や、ね、<笑>俺だったら友達に食わせるもんちょっと俺食えねえから食ってくんねえっつって<笑>いやマジで本当にずっと居残りさせられてたんだって<笑>、うん、一生さ俺給食から実は時間進まねえしさーどうしようもなかったよね<笑>あでも俺もあるかもしれないかる分か る, 分かる体操がダメで俺 その海藻サラダをね給食で出された時にね「お前これ食うまで返さないからな」って言われて、うん、みんな周り掃除してんのに俺だけの居残りしたことあって全部口の中に突っ込んで<笑>食いましたって言ってトイレ行って入った<笑>ああまあそういうのもあるよね<笑>、うん、確かに確かにこ言われてみると似たようなことしてるな俺も<笑>通る道かもしれんまあみんな通る道かもしれない、ねうんうん、で尻尾は何かある 俺うん。うつきは俺うん。俺はイダン。うん。ああ、あるね。私、これ は, るかな<笑><笑>は、俺は、あのー、プロゲーマーの失敗ンかな。<笑>まあ、もともと、や、あ、っ、のー、ゲームやってたんね。そうだね。あのー、10年前ね、あのー、台湾はあのー、TPA っていうゲーミングチームが、うんうん。 ああるで、あののー、でその時台湾はめっちゃはや っ, ってるのゲームは「リーーの「リーグ・オレージン」の「リーグ・オーン」の「リーグ・レージュン」の、ね「リームーム、TPA あのー「リーグ・オブ・レージそン」の「ーン」の「リーグ・オブ・レーン」の「リーグ・オブ・レージュの「リーグ・オブ・レーン」の「オン」の「リーグ・オン」の「リーグ・オの「リーグ・ージの「目ーもあの「リ、はいはいうん、ーっゲーマーになりたいなりたかった でうん、そうそうそうそう、えー、そうしてあの俺もっとゲーミング関係ある の, あのもっと近くなりたいのであの、えー、AHQ っていうあのゲ ー, ムゲーミングチームのところ仕事したんだよん、えーうん、あの飲料店だけ ど, だけどね<笑>、うん、飲料店<笑>そのゲ ー, ミングゲーミングチームの飲料店 うん、それで毎日、うん、あの仕事の時の旅を買う作って<笑>あのロール<笑>ロールの配信見て<笑>そうだあの仕事の時は配 信, 配信見れるよへるよ、うん、えー、そう仕事の時に配信見 る, 信見 る, 信見るのそう自分の<笑> 見, 見たいのが配信が見るできるよ、うん、へえめっちゃいいの仕事と思うその時イージーワークじゃんそういろ俺のその時、ね、いっぱいインを作れるよ、うん<笑>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 怒ってね全部飲める飲めない<笑>絶対気分悪くなるぞ<笑><笑>そうだねタピオカだけ取って、うん、あとほら紅茶じゃんアイリスにあげる、うん、つってああいいよう<笑>紅茶なら飲めんだろ<笑>つってミルクティーな<笑> ミ, ルクティーかミルクティーねうん、うん、そうして、ねうん、そしてあのその時いろんなーゲーミング関係の人と知り合って、うん うんうん、あの配信者もあのプロゲーマーも、うん、そしてそれからもう俺本当に毎日ゲーム練習してるよ毎日<笑>ずっとゲームしてたんだ<笑>一生懸命そうそ う,、うんうんうん、ずっと夜通りやっててあの学校のあの成績成績、うんうん、成績うん、うんうんうん、あの最初は1位から ヘだタんだんになるよ。<笑>本当に何るじゃあ勉強できたらいい最初はっ、そ う, そうそうそうそうそう、全部時間はあのゲー ム, ゲームやってたね。本当にて<笑>本当に。当に<笑>そして、あの、学校の<笑>先生もあの両親もめっちゃ心配しましたね、その時よ。<笑>でも ね, <笑>だけじゃね、それでも、その時の俺は自分やりいたいのことがやりたいんですよ。 やりたいねうんうん、うん。全然決めたんだ、うん。そ う,、ね、そう自分の有名が届けたいね、うん。うそう。そしてあのー、ついに俺とフレンドあのー、公式の大会参加参加した。ほう。うん。ほうほ、ん、うほ、ん、うん。あの大会は多分5回勝ったらあのー、何万人のあのー、同説 のあのあ本来放送参加 の, あの可能性があるからそのいっぱい人を 見, 見られるね。夢になれるね、うんうん。それで俺めっちゃ本気で勝ちたい、その時は。うん、でも、1回で負けたに、ね。まさかに。まさかたまあかまにあまあ、まあ。<笑>ダメだった。<笑><笑>よかったな。悲しい。 そう、そこから俺、うん、プロゲーマーのこの夢はやめました。うん、<笑>れれは俺、俺なんだ、うん。なるほどね。一回で負けたが。バカになってまで頑張ったのに。<笑>そんなに頑張ったのに、そう。一回で終わりか。全<笑>て回ぐらい勝ちたかった。悲しすぎる。<笑>悲しすぎるでしょ。もうこれは人生の失敗なんだわ。る<笑>確かに。確かにそう。うん、そうだね。人生のすべりだんかもね。 <笑>うん、完全にやらかしてるじゃんそれ<笑>ガチの失敗談来たなガチもだよ今日本の子供もそうなりつつあるからなそうねゲームで頑張りたいですみたいなこう何かちょっと不確定なやつをね頑張りたいですって言って頑張るけど途中で挫折してね普通の社会人になってるよみたいな人とかね、うん<笑> でそういう人って大体ね、学校の時勉強全然しなかったからね、その成績みたいなが足りなくてね、いい会社に入れなかったりするからね、ちょっと怖いんだよね。うん。うん確かに。やか悲しいや、いめっちゃ頑張ったのに、1 <笑>回戦で終わりました。<笑><笑>一回、一回戦負けた。他<笑>の会社も参加したらあるよ。ののねのね、ワンオンワンのも。ああ、そうなんなも、うんね。したことあるのなんか。何 優勝したことあるなああ、優勝ではないけど、あのー、あのー、たぶん8位まで入ったの。おぉレ、うん、スト8。レストンオワンワンの、うん。すごいじゃん。そうあのー、負けるの相手は、俺負けたの相手は、あのー、マスターね。 あ め, っちめちゃ強いの、うん、そめちゃ上のランマスターポイント。うん。欲しかった。めちゃ強かった。尻尾はマスターだったの、うん、いや、その時、たぶん、えー、なんだろう。プナチナワンかな。<笑><笑>めっちゃ上の人だったね。うん。それはきついな。そうそう。 でも自分強いけどな。俺もね今ノルやってるけどねシルバー4だから。<笑><笑>俺テレビをね、もう何、ん、回今はブロンズワ王。<笑><笑><笑>ブロンズ王<笑>めっちゃ頑張ってたのたどこ行った？そうそうやめた。<笑>めっちゃ弱いで。ブロンズはね人間じゃないいっぱ い, いるから、ね。何回だやってないから。あーやってない、ね。ブロからスタートでしょ、うん、でも。 いやアイアンアアイアンブロンズの1個下がアア、うん、すごいなエーペックスで言うルーキーってやつやね。そうだね1チャンスだねロルは何も分からん<笑>俺もねロー ル,、ね、ロルはクリック嫌いだったんだけどねまさかやると思わなかった、うん、あれは麻薬だ言ってたねー本当に麻薬だ<笑>負けた時タイパンするけどさあの勝った時もう気持ちいい気持ちいいって言ってやってるから マジであっつってこいやー っ, つって言ってんのに。カ変わる時おおいっってテのやおにさ負けれ、まあ、あマジで<笑>っマジであっマあっマジであっマジでっマジであっであっってジであっマジっおジであってジであっマおでってジであっマジであっマジであっマジのあっマジであっマジであっマジあっマジっマジであっマジであっマジであっマジであっマジであっマジであっマジであっマジでっマジであっマあっマジであっマジ 人が変わりますね。あ尻尾の、えー、失敗だね。はい、あのゲームを頑張ってゲーミングム。人生の失敗なんででかい ね, <笑>ーねー。でかい失敗だっね。軽いのが来ると思ってたみんな、ね。でかい失敗だ な,、うんで敗だなうん。でかい失敗きたわ。の学校全部壊れた<笑>ーう重いよ<笑>重いよ<笑> 1位から壊いた。頭良かったのに<笑>ゲームの勢で最下位だやばすぎる、うん、ゲームのしすぎは注意してねの尻尾ほどほどにね真似してくださいはさ<笑>真似してくださいよダメだぞまねしないでください間違えた拓屋<笑>、うん、<笑>さんはなんか失敗る。な何か少なそうに見えるんだよね 失敗悲報しないんだけど、なん か, か簡単な失敗なんてか、結構さ、食生活結構アイレス君と一緒でね、不健康なんだけど、基本スはスーパーとか<笑>コンビニで買い物するんだけど。だ<笑>か寝ぼけて込み行った時にさ、結構ジャンクフードとか、なんかビーフジャーキーとかスルメ系とか服着てさ、なんか お, おつまみ系。うんうんうん。よく買うんだけど、なんかたまたま行った時に、なんか商品だの、な陳列が変わってて。 なんかいつも買ってるものがねえなと思ってさ、なんかパッと絵だけ見て、あのビーグジャーキー的なやつを買ってさ、うん、帰ったんだけど、うん、なんかそれがさ、犬のおやつでさ、さやじゃん、それも。開けた瞬間に匂いがドッグフードだったんだよね。<笑>うん 犬, のにま、犬の餌買って食おうとしてた、こんな感じの たくさ普通にビーフジャーキーとかね、普通の人間のクい物かと思ったら、犬の餌だったわ。全然ちゃんと犬のおやつって書いてんだよな<笑>。バリバリおやつ書いてる<笑>。寝ぼけていくと文字が読めないんだよ、人間って。<笑>なるほどね<笑>。おもろすぎるやろ。犬のおやつを買いましたって失敗談が<笑>あります酒屋さんはこンビニでこれで買ったらしいです。ビーフジャーキーとは違って。 ジジャャーー間違っってててなないいんんだだけけどどるですねねこれーーのやつって書いてあも<笑>、ね、<笑>しかった朝さんい食べてないよ。<笑><笑>やば い, よ い, や匂いしたたっにに あ, げたのあそれは自然に帰りまま何 犬の餌ってかなり臭いよね。うん、なんかにい独特だね。人間が食べるものではないもんな。前でも食べるからしいからね。味めっちゃ薄いで。えー、ああ、えー、食べたことあるんだ。食べたことあるよ犬。犬だったんだね。いやいや、いや<笑><笑>あのさ、犬さ、なんかさやだったかってやつね、めっちゃバクバク食うよ。あれ、本当にうまいんかなと思って一口食ったんよ。うん、めっちゃ薄味の肉。 人間と動物じゃ味覚違うんだろうね。う動物より少なかった。人間でよかったな。本当に人間が優秀だーねー。だ毎日ドッグフードしてあんなカラカラーって食わされたいかよ。うん、<笑>そういうさぼりむさぼってな。あれしかわしれらんないだっ、ね、て。腹減ってもあの出してくれないと食えないしさ。うん、確かに。って大変だな。ねえねえ。犬可愛 い, い。可愛 い, いねわかる。 え、でも犬か猫どっちか買いたいです。どっち買う？犬やね。あ、犬なんだ。えー、でも買うなら猫かな。ここ犬。犬買いたいけど買 う, うなら猫。なぜ猫？俺は大して犬かな。楽だから。楽。でも今は 猫,、まあ、猫。あ、そうなの。猫は楽だね。うん、その猫はだ、ね、違いだね。そう、い俺いい猫にるもん。猫、まあ、いるもん。まあまあまあ。カラスは私のやつなんだよな。 アリス君いるね。ああ、そうだね。<笑>ああもう猫飼ってるもんねここでね。うん、ここも猫いるよ。どうせだったらもう犬もるいるなと。<笑>でも猫でも犬、何でも動物買いますよってなったら一番何買いたいあー 何, でか何でも OK。この世に存在する生き物何でも OK。ライオン。われたいのか違うよ。追<笑>われたい願望。何 動物猫とどどうすんなんでもいい何何もこの地球にいる何でもいいんだったら何買いたい買いたいのは、うん、人間か<笑>、うん、ドレパスいたどれだそれじゃどれだいや、やぐやついた。人間と買われたいな。三で買われたい。えぐえぐえぐえ。疑になりたい。<笑> ああ俺も買われたいかもか。俺も買われたいかも。それなら俺も買われたいな。俺も買われて。もれてもうダメだもん。は<笑>い、もうしてます、皆さん。あのねモしかいねえ、ここ。ヒラジオ始まったな。ヒラジです。<笑>オですやばいわ。モ探しをするラジオです。とんでもねラジオ だ, だで。結局何を書いてんの何ぐらい読んでしょ<笑>俺に言んでしょうん。尻尾は これこれえー、えー、こ ん, ないん、えー、か動物な あ, あパンダーかかああんいいねーかーかわいい近くでいたでで い, い,、うん、臭いない、ね、いななねでででたそよよよ怖しうじゃパパンダパンっ ダ, <笑>いない<笑>パンダのあの糞はにわないらしいでささくってるから。 そうなんだうん、ああなるほどね。らしい。<笑>ただ笹台がめっちゃい、ささないが好きなの。うん。アイスクー君は何買いたいのやっぱ、子犬か子猫かな。なんかちっちゃいの好きだから。可愛 い, いのかねあずきしもかわいいの好き。そう。ティーカッププードルみたいな。そう。なるほどね。<笑>いや、マジよくないでも。 小さいのいいのね。でも潰しそうじゃね<笑>なんか歩いててペジャーに。あそれはそう、それはそう。<笑>何笑っとんねん鬼ヶ島って聞こえたから。<笑><笑><笑>何言ってんだと思って。あやばいよ今鬼ヶ島よ。私の耳がやばかった。耳遠くなったね、急に。やばかった。なば。うるさい。<笑><笑><笑>うん。坂君は これはゴリラかなゴリラゴリラーゴリラゴ<笑><ね><笑>こここここゴリラゴリ<笑>ゴリラ、うん、<笑>ないねえよ。リラゴリラゴリラゴこラウィンゴリラゴリラゴいると足ラゴリてきたラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラゴリ なんでグリラ？え感じかな。あ理由？うん、いや今なぐっちゃのグリラを聞くために言っただけだあ。なるほどね。<笑><笑><笑>これは<笑>素晴らしい理由だったわ。うん、そう。うん、いや美味しいネタありがとうございます。はめられた。ありがとうございます。い<笑>や一番失敗多そうななぐおさん。<笑>いやいやいや。全員一番って言ってるよ。それな。生田も重ねてきた失敗を俺たちに教えてくれよ。<笑>えー、なんだろうなでも。 そんな心配しないんですけど、えー、まあ、最近あったことで言えば、amazon で、イヤーカフあの、ピアスに見えるイヤリングみたいなやつを調べてて、はいはいはいはい、これかっこいいじゃんと思って、ぽちったら、なんか、届いたのが、めちゃくちゃピアスで、<笑>イヤーカフじゃねえじゃん<笑> っとイヤーカフで調べてるのにピアスが出てきてイヤーカフで調べてるからーなる、ね、普通にイヤーカフだと思って見ずに買ったのねちょバチバチにピアスが届いて<笑>多分どっかで、えー、今も眠ってます開けたも う, <笑>もう諦めて開けることをバチバチにピアス開ければいいじゃないですよ<笑> あ, あれあれしよあのー、メルカリニューロあ、メルカリに売る？ い, いやでもなんかピアス開けたらつけようかなと思ってこぐらい開けらいいピアス開ける配信やろう、はい いアス開ける配信やるかいいねい。いつかやるかもしれないじゃあ。安全ピンをさ、あのー、温めてさ、プスッとさせていいよ。怖。ピアス怖いよね。わ、えー、かる。ピアスそう、可愛いんだよね。やっぱイヤリングよりピアスの方が、やっぱ可愛いのとか、かっこいいの多いから。開けたいなと思うんだけど。まだ開いてないの、一個も。開いてない。ええー。これも開いてない、ちなみに。怖くて開けてない。ええー。咲さん開けてる。えー よいけてないよ。イヤあいつのこだったよ。俺こいこいこ、ね、いこ、ね、いこいこいこいこいこいこいこいこいこいこい怖いこ怖いこいこいこいこ、ねうん、いこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいやばいやばいこ<笑>いこいこ<笑>いこいいこいいこいこいこいこいこいこいれいこいこいこいこいこい 体に穴開けたいって。しも相当やばいもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもんもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもんもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもうん？し言っる俺もし も,、ね<笑>もいいはい、しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし いいやいや一番失敗してるでしょ。何言ってる、ね、あれ、もっち、俺<笑>は失敗そうな顔してるね。<笑><笑><笑>だんだん顔であの。一番直近の話なんだけどさ。あの振られたいや、それはないっす<笑><笑>そう。振る対象がいないんで、まず。えっ、ー、と、あのー、最近アニメを見まして、料理系の。はい。まあ、食撃の相馬ってやつなんだけど。はい、あれを全部見てで、やべえ、ね、料理してってなって。 料理の材料をめっちゃ買い込んだんですよすべ、うん、て量が足りなかった、うん、でもう一回買いに行ったそしたらあの買いに行く前はあったのに2回目買いに行ったら何もなくなってて作れずに放置して<笑>まだ作ってないです、うん、ちゃんとクックパッドの材料読まないからもう<笑><笑>あれ でもうそうなを見終わってしまってその料理熱が冷めてもう一生冷蔵庫にもう使ううもいったままの調味に切れてるやばいな何の料理やばいお肉の料理お肉お肉お 肉, お肉の料理そうお肉なんて特に早く食べないといけないじゃんステーキをねあの2000円ぐらいのやつを5枚買ってきたんだけどね眠ってますねー、うんないなーうん、うわーそのステーキ素敵 わ、そのステーキ素敵食べたい。どうすんのこの空気。こ<笑>んな静かなな の, のような。<笑>あえて突っ込まない<笑>。乗ってくるのよ。あの突っ込み役のさ、あナギがさ、ボケると誰も突っ込まんからさ。おかしいんだよね。たまにはボケさせてよ。<笑> あえて突っ込まない作戦たななだろみんな ス, テーキステキー好きだと思ぜか<笑><笑><笑>そんなねあの謎の失敗をしたっていうのはありましたね、うん、なるほどねーなるほどねー、うん、学校に行こうと思ったら休みだったとかね、うん、ああ で, ねでもあるなそれはあるね俺ランドセール持たないで学小学校行ったことあるよ<笑>私もなんかパジャまで行ったことある パジャマ<笑>あの、外見てって。そうだよねてて。うん。私服だもんね。でも学生の時結構学校に教科書とか置いてたからさ。ああ、置、う、き、ん、弁ってやつ ね, ね。そうそう。基本的に軽かったよね、ランドセルとかバッグは。ああ、俺はわ か, かるな。宿題がある教科だけ持って帰ってみたいなやってたの。わかる。ランドセル忘かた関西入ってたもんな、俺。行くいだろ思いまもー、うん。 はい、これ。ランドセルの中に山菜入れるんじゃないよーってめっちゃ怒られた<笑>それからは、ね、あの別のリュックを持たされるように<笑><笑>山菜リュック。そう、山菜リュック。い<笑>ま<笑>だにねあの、お金とかねあの、食べ物がなくなったら山にね、取りに行ってる今てる、タケノコがシーズンですよ。えーまいいね、この間行ってたよね、取りに行 っ, この間行った。そしたらね、タケノコ。 時期が早くて、ね、取れなかったです<笑>、うん。また最初にできていきます。はい。ということで失敗談のね。コーナーは終了いたします。はい。いなかなか面白い失敗談してきたねい。いやー、そうね、うん。割となんかおもろいね。おもろかったね、うん。思ったよりおもろ い, 白い。ちなみに俺の失敗談が一番スパイダーで。そうだね。<笑>人生の失敗だもん<笑>一。一人一人。重かったもん。超<笑>重かっ た, っ一かった、ね。一人失敗じゃなくてクズエピソードだったのね。<笑> <笑>野菜るみんなのスパイダーを持ったよりなんかそんなスパイダーではないね<笑>いやでもねなんだかんだ俺酒屋さんのが一番好きかもしれん<笑><笑><笑>確かにねこのみんなも可愛い感じを失敗だかと思ったよねそうだ ね, れねう俺思いを失敗だった思ったよ思った重たかったさ<笑>あ<かっ><笑>どうもありがとね<笑> まあそんなこともありますわ、うん。まあ夢は人それぞれだからな。そうだね。うん。これからどう頑張っていくかだよ、シップ君。うん。そうよし頑。頑張ります。そろそろ次のコーナーに行きますよ。はい。そ、は、れ、い、で, では次のコーナーいきます。はい。はい。えー、次のコーナーは、えー、メンバーの胸キュンエピソードトークでございます。 イエーイ、えー、このコーナーを考えたのはいいんですけども、胸キュンってなんだろうって思ってます。一番胸キュンしてそうな人を聞いていこうか な, いない。いや、することないよな。ね、時抜きちゃんとあの胸キュンを考えてそうな日付の野さん。<笑>やめろよえー、胸キュン何か胸キュンしましたかいや、正直。 ガチで言うと、本当にしないんだけど。<笑>本当にしないんだけど、しいて言うなら。あのー、ギャップを見たときラップ。ありがとうございます。ギャップ、ギャップ。なんでラップ見た時にキュンとするんだよ、おかしいだろ。<笑>しねえよ、あれ。<笑>そうか。それ失礼いたしました。そう、やっぱ、ギャップ、普段クールな人が急にこう甘えてるのを見たりとか。ああ そういうの見るとうるさいよ。<笑>そういうの見るとちょっとね。ああいいなぁとは思うかなえとというこですねそうですね。あ, まあ、ありきたりなやつですね。へへまあ、でもあんまりしないですよ、うん、胸キュン自体めったしないもんな。今年になって。いや、ないですね。あらここ最近、胸キュンした記憶がないです、ね。これは本これ彼女うん。 外出ない。外出ないし、ね。ふん。会わないし。ふん。まあ外出なそんな感じかな。うん。そうそうそうそう。まあネットで絡んでてもそのネギをすることなんてないでしょ。う, うん、うん。いや。いや。いや。ななんだとあるっていうことか。お。いや。なるほど。それがね。 あるんすよ。おおやばいのいたわ。いや、僕、めっちゃ v チューバー好きなんやけど。ああ。v チューバーの切り抜きめっちゃ見るの。うん。えー。やっぱね、テ ー, テー営業を見るとね、胸キュンするね。<笑>あ、まあ、ま、あーテーって思うだけなんだよな、<笑>まあ、私<笑>、まあ、そうだ<笑>いや、いや、するよ。する<笑>する よ, <笑>するかするよ。するよ。なるほどね。ってなるのか いいわってなるねえーえー、かわ い, いとこあんじゃん。な ん, だなんだこいつちなみに自分がするとは言ってないけどね。なんだと<笑><笑>あれあれあれあれ、うん、アイリスのれあじゃないのか違うね<笑>そんなんあるあけないね。<笑>ねやべえこのコーナー破綻するぞ。<笑> なんでこのコーナー。やべえな。これはもう桜屋さんにかけるしかない。桜屋さん、ちょっとキュンを教えてくださいよ。キュンを教えて<笑>どういうことこキュンとするとこ教えてくださいよ。う<笑>ん。まあ、俺が男だから、もう女の子に対してキュンって感じるとこでしょそう。うーん。やっぱり初対面のインパクト大事だと思っていて。 うん、一番初対面でやっぱ男の子って結構単純な生き物だからさやっぱあとい感じでね、うん、可愛い女の子がね密着してきたりさあーなるほどね<笑>ボディタッチしてくるとやっぱちょっとねか男としては感じるものがあるよねなるほどね聞いたか女子コ ロ, コロナ禍でそういうことないけど全然なかったけど飲み会とかさこういう会があったとかね 今のさにいいなねと装飾系が多かから、ね、女から来ら女来れると、ね、非常にとた多んそういう女子は女子から嫌われるタイプ、ね。ああ<笑>。<笑><笑>困るわ、こういうものか。難しい。 男の印象を取るか女の仲間の良さを取るかっていうね。そうだね。うん、そのそなんかバランスが難しいんだろうな。難しいよね。ー<笑>難しい世界だ。おつい尻尾はないか。うん、ま、っ<笑><笑>ない。<笑>胸キュン。胸尾はない。 ないの、フェスティ。え、俺はないよ。<笑>本当にもう、おいおい、話せ話せ。絞り出せ。う い, <笑>いや、そう、ね、家がなって言ったらね、やっぱね、お。家よ。惜しいでって。あれだな、歌みたたかが上がるとな、わあってなるわな。恋愛関係ないですんそれ、本当に。オタク、オタクな話を話すから。<笑>ただのオタクなんよな、それ。ただのオタクだね、キュンキュンしちゃいますよ。 あの可愛い曲ととか歌われるるなほどねもうペンライトとか振りたいレベルでね。<笑>でもそれよりペンライト買ったんですよね。日本。ヤバとか言うなよ画面の前でペンライト振ってんだ。画面の前で振ってんだ。ヤバ す,、ね、すぎる嫌 だ, <笑><笑>いやだそんなペスト見たくない。<笑>そんな魔王を見たくねえ。<笑>大丈夫、見えないようにしてるから。<笑>魔王が押し勝つしてみたって動画が言うな。ヤバすぎる い、うん、としててし直させていこうやばすぎるオタク k v チューバーでもあれで授業あるよ、多分。ん。あ、そうなのえちょっとやろうかな嘘。ごめん、嘘言った。やめろって、俺そのマックスに入れたことじゃないか。<笑>いや、授業あるかもしれないよ、意外 と, <笑>意外と、ね。同じ趣味を持ってくるんだ、この人はつって一緒に応援しようとなるかもしれないから。ちょっと、近しい何かを感じられるかもしれないね。 親近感売りしていけばいいんじゃな い, いな。これいい俺どうしてもさ、うん、尻尾の気になるんだよね。俺の？俺のは、えー、最近は多分あの漫画の P B。P B。そう P B。めちゃくちゃ編集あの動画編集うまいの動画が。うん、そ う,、うんうんうん キュンキんン、キュンですかそれいい何がね。<笑>何がキュンなんだそれ。何が何が何で何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がが何が何が何が何が何そ何が何がんが何が何が何が何が何がんが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何の？ <笑>まあそれがお、まあ、VTuber かね、まあ、漫画家の話だよそうそうそ う, そうインター、ね。<笑>好きなものはね、どんどん出していこう。うーんうーん<笑>俺の場合はもその人ね、もう始めた当初から知ってるからさ。ずっと話し続けてるからさ。うねうん、今後も頑張ってもらっていたいですね。ですね。うん。<笑>まともな胸キュンあったかな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 買<笑>い主探してますって書いて飯配ろうぜ<笑>紐だな<笑>紐になアピールポイントは何アピールポイント自分のアピールポイント出してからと買ってくれないよ。紐になりますこれはあれだ願望なのなるほどなんて言ったらみんな買ってくれると思う顔がいいです買ってください<笑><笑>最強だそれ 顔と声がいいです。声がいいです。甘えます。猫です。猫です。猫です。立ってください。<笑>さい<笑>角生えてますとかダメですか片方折れてます。生えてます。ち<笑>ゃんと看 護, <笑>看護したい系女子がねいいあ、こんな傷ついてる人はほっておけないわって言った。若干病弱です。 お腹が弱いです。<笑>緊張するとすぐお腹痛くなります。<笑>うん、介護してください。<笑>介護してください。もう暇つってるやん。介護で取る。で<笑>今日この配信始まる前めっちゃ腹痛かった。言ってたもんなー。やべ腹いて。やめ。ふざけてくる。緊張痛かもね。緊張に弱いから俺。わかるわ。 テスト前とか絶対なって 最, 近最近緊張したことある最近は今コラボ配信の時とかコラボは緊張するな初めての人とかそうそうそう昨日俺もコラボあったんだけどその時も初めての方がいてめっちゃ緊張しながら。 お距離感って難しいじゃん。この人どこまで言っていいのかなみたいな。いそんなんどこまでも言っていいんだよ。やばすぎ。その後謝ればいいんだよ。なるほど。<笑><笑>そしてその人と一切連絡を取らなくなりました。あ, ー<笑>ありそうやもん。<笑>ありそう、マジで。ただでさえ友達少ないので、そうやってもう減らしちゃあかんねん<笑> 友達募集して。自分の中で友達少ないと思い込んでたら、本当に少なくなるからね。めっちゃ友達いるでってとがいいらしいよ。えー、俺いっぱい友達いるよ。うん。俺もいるよ。誰って言われたら。あ<笑>、これさ、何百万人。二名、パンよ。俺、ですあれだから、七千人いるからな、友達。ちっぽんなんか言った。 友達にないなのガールフレンド欲しいっているもあったよな確かなえ、覚えてるなんか俺胸に書いてた気がする。y <笑>それ。何<笑>だっけおわぜった。何彼女が欲しいって。なんちゃらにお金をだっけおしゃんやおしゃんやおにお金をだ。 お, お、募集中です、ね。<笑><おー><笑>あれ男だったらなんだっけ。二ペイン。何。何。何。何、うん。やべえ。え、何ペイ欲しいの。やばい、それはやばいです。何ペイよ。薄い本ができちゃう。それは殴っちゃうんですよ。そうだね。あ、殴っちゃう。わ<笑>からんで。ちゃ何ペイン欲しい。わからんよ。<笑>いらね。いらね。うん。 かいらねっぽ い, っいっんめんどくせえっぽめんどくせえもう胸キュン俺らダメかもしれんな<笑>そうね<笑>のかなかであでもあれ<笑>あれじゃない私目線で言うとあのー、スポーツとかやってる人がさ汗を拭うときにこう 服でさぐって 腹, 腹散らするやつとかはいはいはい、はい、ああいうのはおおってなるねおお<笑>いやでも腹散らしてさあのダルンダルンの腹だったらもろいよ、ね、あそれはそれはあの<笑>違う<笑>それはあのロンガイそれはロンガイっすこうバスケとかしてさシュートキャラってさあってなってる時にさこう腹散らってしっかり、うん、ブルンって出てきたらさそれはちょっとね萎えるわ<笑>あれってなねん。うね <笑>まあいい体をしてるやつ の, ううのあ、ね、まあ腹チラがかっこいいよね、うん、いうそうそうそうそそうう。筋肉がいいよねやっぱりなるほ ど,、はいるほどね、お尻尾は無理だなえ鍛える俺やっぱり筋肉だえ死亡でしょねだって尻尾昔はかっこよかったほど、ね、<笑>昔はかっこいいんだよ<笑>でも今はもう死亡の塊だがないつもかっこいいんだぞへーえー、<笑>えじゃね ああ失礼しました。こんなもんかな、胸キュンのね。うん、胸キュンのエピソードトークはこれにて終了いたす。はいおいお い, お い, お い, おいちょうどいい感じかな。うん。一応調節用にもう一つあるけど、軽くやる。そこで終わるよ。 じゃ あ, じゃあコーナー4いきまーす。はいコーナー4。リスナーさんにおすすめしたい曲。曲 曲, 音 楽, 曲音楽。曲曲音楽。曲うん。曲か。ーか曲か。すす曲曲おすすめのススングね。音楽。トイチンドクー。大家 したなるほど。はい。えぜ、ー、曲か。最近ね、俺ずっとレオ聞いてんだよなのあ。私もレオ聞いてる<笑>あの、ユリね、ボー、うん。ボー。そう。あれは、ブイブイ。ウィーン。ウィーン。ウィーン。そうーン<笑>。ウィーン。ウ聞いてるィーン。ウィーン。ウィー ぜひ皆ささんあのをいいてみてみください、はい、私でも、ね、あれかな前の曲だけどずっと好きなあいみょんの生きていたんだよなっていう曲が好きかなああこの曲がしで好き<笑>聞いたことないかもしれないわかるないい曲 みんな今自分のおすすめの僕の助けを。そうそうそ う, そうそうそう。ちなみに、俺は、尾崎豊の僕が僕であるために。僕が僕であるために。僕が僕であるために。俺はこれ。<笑>よしこれです、すピュさん。レオナコ、ね。レオナ、うん レオナ様。えー、咲夜さんはえー、何だろうなはえだろうなあ何だろうなああ、何だろうだとアニ何アニうな好きかなあーーアニマ、ねうん、あろうな何あろうな何だろうな何だろな何だろなだろうなだうな何 O の曲。魂のだ何色ですか ？S だ O。ずっぽきんとだっうな何だろうん？何だう 尻尾がねずっと歌ってたんだよ俺い。いきなり。あの。きなり。俺。わかんないね。尻尾に、ね、いきなりねこう喋ってないですがね。いきなり魂の色はとか言い始めてさ。なんだこいつしや。ててそうだったの？そうだよ。覚えてないだろ。ずっとないだろなこれ。あれじゃないのあの。愛にできる。えそれも言ってたけど。それやったうまいじゃん。ははえー。 SA をやってる時アニマがオープニングだったんだけどその時ずっと尻尾 言, 言, <笑>言ってたから「仲<笑>しいのぁ」っつって「何いいのですか?」って言いながら「懐かしいなぁ、うん」難しいね今ねあのチャットで打ったやつが「EVILSP」のメンバー の, あのおすすめ曲ですいい みなさんぜひ、ねはい、気になった、気になってなくても聞いてみてください。聞いてください、すすぜひぜひ。ちなみに僕の曲は1983年の歌で、はい、古いのよ。よ尾崎豊とか久しぶりに聞いたわ。盗んだバイクの人じゃん<笑>そ。そう、めっちゃ好きなんだよね、<笑>ちなみに。ちなみにめっちゃ好き。さすが。いいよね。いいよ。よ名曲だからね。うん、まあ、ねう。そりゃそう<笑>はい、えっ、ー、と第四コーナーの、うん、見どころし。 って、えー、皆さんにおすすめしたい曲でしたた、たあた あ, たあやべななか。あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃいゃちゃちゃちゃちゃはい、時間ね、そゃあいめっちゃちゃちゃちゃちゃちゃちね、ちゃちゃちゃちゃちゃっゃちゃちゃったちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち <笑>えー、いなクロックアウトそれは何秒でしょうか<笑>、はい、<笑>んなのが分かるほど頭のいいやつは こ, こにはおらんいて。<笑> 3600秒。はい、正解。はい、<笑><笑>なんかおった頭 い, いやつ。んかおっと ?60 かけろくずしろ。六0かけろくずの360で0つたちあげと。 ということで今日の感想を聞いていきたいと思いますはい。あ咲夜さん今日はいかがでしたか、はい、イビラジーまあそうですねまあ、今日は初回放送ということで皆さんのね失敗談が聞けたんですけども、まあ、し尻尾ちゃんだけねずば抜けて失敗してたということでね<笑>これからは気をつけて楽しい人生を歩んでいきましょうお疲れ様でしたお疲れ様でした、うん、みんなをねあ人生踏み外さないようにねう生活してくださいね うんうん、まあでも失敗は成功のもとだからね失敗したことはまあ気にせずに前にね進んでいけばいいと思いますよ、ね、失敗しなかったらここにいないかもしれないしな確かにねうんゲームや っ, てなかったらここにいないしな、ね、ありがとうございましたでは、うん、アイリスはい、はい、楽しかったです学習したなあなんか一人用意していこさな<笑>たまにね たまにはねこうやってねみんなで雑談するのも本当に楽しいなって思ったし、あっという間に1時間過ぎてきて、なんか、うんうん、あみんなと話すの楽しいなって改めて思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかしたえー、コメントがかわいいからかわい今 ど, どこが可愛いで助かるの、ね、<笑>ありがとうございます。う、えっ、ー、<笑>じゃあ、しっぽさんどうでしたかあの一番の失敗した。これ は, これは失敗をうれしかった <笑>バカじゃだね。ただのアゴやん。かわ い, いコメント待ちね。可愛いを<笑>狙ったな。やりたいなるほどね。<笑>えーえー、っと、そういう、こういうの、たくさん雰囲気は、なんか好 き, 好きだね、俺は。<笑>だからいいよ、ね、うん。またやりたいね、このイピラーチ。ー<笑>やるんだよ。<笑>やるんだよ、これから。<笑>やるんか、はいねえー。またやりたいね、じゃねえんだよ。やるよ。<笑><笑> やれるといいね来月もやるんよ。毎 月, ある、ね、来月やるよ。そう<笑><笑><笑>第1回で終わりじゃねえ終わり。<笑> 1回目で終わりじゃそれは。<笑>あしし あ, <笑>あ、俺、1回目でスパイスターのコーまああ間違えたごめん。<笑>また楽しかったなよかった、うん。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、じゃあ、なんかどうだったいや、今日はね、ちょっと初回でちょっと。 最初は緊張したんですけど、まぁ、あ、最後にはね、面白い話もいっぱい聞けて楽しかったです。リスナーのみんな、イビスピメンバーにね、胸キュンさせてあげてください。よろしくお願いします。<笑>ちょっとキ ュ, キ ュ, キ, ュキュンさせてあげてくだ さ, い, さ, くださ い,、はい。教えてあげてください。この方々に。キュンキュンさせてみてください、皆さんを。はい。お願いします。よろしくお願いします。<笑>ありがとうございました。はい。はい、じ, ゃじゃあ最後、ペスティ。はい。 今日はね、あのー、配信主で、ね、めちゃめちゃ設定ね戸惑ってね、えー、やってたんですけどね、まあその回あってめっちゃ面白かったですね、まあうん。ちょっといつもは聞けないような話だったもね、うん、聞けてね、ちょっと。そうね。そうだ。こ、うん、んな話しないもんね。そうだね。やっぱね、雑談おもろいな、みんなでやるな。うん。 もうなんと言ってもね今日一番俺がねもうつぼったというかもう心に残ったねもう桜 さ, さんの犬の餌を買ったやつですわあれはもうツボ合うからね<笑>、うん、今度はあの間違って買ったらリスナープレゼントしたらいいんじゃないですか<笑>犬の餌をプレゼントします<笑>今度送ってあげよう今度送ってあげてくださいリツイートキャンペーンでね犬の餌<笑>リツイートリツイートの回数何回いいでみたいな 応募よしじゃあ、今日はね、はい、楽しい配信ができまし た,、はいあましたはい。ありがとうございました。ありがとうございました、皆さんうも一時間お付き合いいただきたい。はい、あの、ぴょさん、はいはい、次の、あの、ナグモちゃんの宣伝は。今からするね ん,、うん。オッケー。オッケーうん、<笑>えっと、次回のいびらし配信は、ナグモさんの枠でやります。はーい、えーと、次回やってやります。 次回の方は、えっ、ー、と、コーナーの方に、えー、リスナーさんの、えー、お便りの募集をするので、えー、お便りの方を送っていただけると嬉しいのですが、えっ、ー、と、お便りを送ってもらうサイトがですね、はい。<笑>配信の方に今貼るので、ちょっとお待ちになってくださいまし。 はい、しばらく皆さんお待ちください。これです、これ、これ、これ、はいおで。URL の方で募集します。はいえー、っと、募集内容の方はえー、っとなよさんの Twitter、えー、のツイートの方を、えー、よく見ておいてください。募集内容が、えー、書かれると思います。はい。はいこれもね。あの 一緒にツイートしてあげてね。いよはい、じゃあ、今回の、えー、指の内配信は以上で終わりだ。終わりだ。終わりだ。じゃあ、これで終わりだ。次回の配信で、会いましょう。はい、おつすぴーでした。お つ, おつす ぴ, ー, つす ぴ, ー, つすぴ ー, ー。みんなありがとう。みんなありがとう。まあ、ーバイバイ。バイバ